日常に日日中にカーテンをブレンドとかしてるのかな はい、こチャンネル登録よろしくお願いします。 お肉はちょっと控えめなんですけど香辛料はやっぱり引いていたのかなみじりんじり辛さがきますね辛さで好みが分かれるかなという気がします、ねうん、辛さが分 か, かるんですよねもうちょっとお肉も欲しくなるかなって思う部分がありますの、ね、でこちらも検索させていただいて美味しいんですけど、ね、ご視聴ありがとうございましたお楽しみいただけましたが欲しそうですねチャンネル登録 でお会いしましょう。